おはようございます。朝です。今日はあの開会式があるみたいで、このプロテクティブスタジアムで。これからちょっと合流したいと思います。結構暑いですね。もう街はこんな感じで、全部閉鎖されてて、車も入ってこれないようになってるみたいです。 カやちゃいるじゃんやっと会えたカたんたまえたまたまたま、近所なんだトよ<笑>近所ですはいなんもなくないなんもないですねいや、あっちもなんもないからなんかあるかなーって思ってきたんですけどこっちがベオっていうやつでこっちがボルトってやつああ。で、初めはボルトで来たはいたぶんこれで、これで来ました これうんこれはこれもボルトってやつです塗り捨てダメでしょさすがにいやでも全然どこでもそう ど, どこ止めてもいいっていうは い, い,、うん、いここじゃなくても全然いいアプリ入れたら多分これ使えるあこのベオっていうアプリを入れなきゃいけないそうそうです 電車スタイルもあるん、ね、だ<音声>これ日本の番号じゃなくて海外の番号ですもんねそうですねこれかあそれですそれですでよ最初10ドルチャージされるっていう感じでそこから乗った分だけデポジットねあっそうですそう で, か Apple Pay んで、ね、だ<音声>なんで<音声> ええ、あんまり。あの、グリルなんか。あの、あそこの食事はどう。なんか。うん。いいと思ういいと思う。<笑>いい思う<笑>でも、あれってか、アスリート用のやつなんでしょういや、全然。あ、そうなの。ピザとかポテトとか。マジで。<笑>でも、なんか書いてあったけどな。最初にもらった書類みたいなやつ。そうなの。 え、取り放題。なんでも。え、中の食堂でしょそうそうそうそう。うん、いいな。<笑>俺らは何者だと思ってたんだ。写真だけ撮ってく。知らない女の人がいた。 ちょっと買い物に行こうと思うんですけどマジで暑すぎてやばい今のこのプロテクティブプロテクティブスタジアムの横歩いてるんですけどなんか日本と同じぐらいな暑さな感じがします結構湿度が高くて日差しも強いしサンフランシスコの時は結構カラッとしてて ムシムシしてなかったんですけどバーミンガムは結構暑いですね<笑>ちょっと今日は開会式もあるんで楽しみにしてます、えー、ゴルフの打ちっぱなしみたいなところも近くにありましたねめっちゃでかいゴルフの競技もあったような気がしたいので、ま、ここで練習してるんですよね るところにこうやってなんか入れないように一般の人が入れないようなバリケードが張られてるんですよね。KFC やってきました。暑すぎる。